こんにちは黒田坂です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は今ドラムで叩いたものを譜面にしたいというドラムの譜面ってやつですね。普通の譜面よりちょっと特殊な書き方をするので、ちょっとずつ覚えていっていただければいいと思いますが、今日はね、えー、ボサの場をやると、まあこの3つだけの音符でいけるこれだけの組み合わせで全部書けるので、えー、こういう風にしてみました。1、2、7っていうのはなんで7なんだっていうのは、1、2で僕の音符のリストってのは16個あってその中の7番目になるんですけど 1。2と2のここがお休みになっているものなんですね。なので、この3つだけでかけていくので、えー、まあ、ルールさえ覚えてしまえば音の記号化なので簡単にできると思います。それではやっていきますね。はい、まずはえ、ね、ドラムはヘ音記号というのをこういうのを使います。ヘ音記号というのは何かというとですね。ここがハニ鼓笛のファになるんですね。で、ト音記号ってみんなきさん聞いたことあると思いますが。 えー、ハーニーホーヘー等でこここになななるといい う, ふうな記号なんですねはいえー、この二つですね、これピアノの二段譜になると、えー、右手がメロディー、こっちがメロディーを担当するので、こっちがリズムを担当することが多いです。それだけの話です。ここにもメロディー書くけどね。だからリズムの譜面ということで、ここに変音記号を書きます。書き方としてはさっき書いたときみたいに、えー、上から二段目の線からピューって書いてくるっと書いて、点々を書いてあげましょう。これが変音記号 でこの次の C って何かってこれ4分の4拍子という意味ですね4分の4拍子ですねでここはまあ4その四分音符が4個入って1小節ですよという意味なので、えー、もう最初にこう書く基本になりますで3拍子だと4分の3拍子とかこう2分のっていうのはどれを選べばいいのかっていうのは、えー、ちょっと難しい話なのでここら辺を置いときます。ちなみにこのボサノバだと本当は c の半分でこれ2分の2で書くことがすごく多いですね、えー、こういう風にした方がボサノバってわかりやすいですが今日あえて4分の4で書いてみました四分音符が4個で1小節になりますいいですねそうすると8分音符っていうのは、えー、これの8分音符ってこの旗が1個つくとねで旗はちなみに下に生やすと風がこっちに並ぶ こう吹いていいてるのでで旗は後ろにたなびきますいいですねそうやって覚えてください2つ以上になってくると旗をこうやって結んじゃうことができるでねキュッて結べるとで2つ以上これ何個まで結んでいいかって言ったら6最大6個までというふうに言われてますなんでかっていうとこれと3って分かるじゃんはいこれ何本ですかって言われたら分かりにくいでしょでもこれってさここを消しちゃえば44で8じゃないですか。 人間っってててて一瞬でで見るると4から最大6って言われてるんですね。なのでパッてこれを見ると数えなくても8っていうのがすぐなんかわかるじゃないですかなのでこういうふうに6個になってくるとちょっと分かりづらい数えなきゃいけなくなるんで、えーまあ、4から6の間で結んでくださいなのでここここはね開けとかなきゃいけないんですよっていうことですね。 で8分音符っていうのはだいこう1拍ずつにこうなるの で, でドラムに関してはここにあのこの金物系シンバルって言われるやつは全部ペケで書きますなのでこういうふうね。2個ずつで書いてもいいけど、まあ、まとめるんだったら4個ずつでまとめるといいんじゃないかってことでハイハットでで左手でこうスネアを叩くく時は上から2段目に書きますねなのでここに書く。 なんですすがこうやってカツカツってやっててカカツツあれをリムショットと言いますなのでこうやって三角で書く人もいるんだけど、えー、僕の場合はその三角で書くとちょっとこの三角と丸って分かりにくいじゃんなんかなので R でリムショットの R を取ってリムって書いて「ツッずったつッツつつでリムがハイハートに対してこ れ, これハイハートね上にハイハート。 こうやって書いたらシンバル何を叩いてもいいんだけど上に指示がこういうふうにあるとあこれハイハットだなっていうふうにねこっち側のドラムの左側にある、えー、このふむとパクパク開くやつですねあれをこう閉じて叩くのがハイハットと言いますでこれねこういうふうにピッピッピッピッっていうふうに書いていくとツッツッタツッツッこれ8ビートと違って1個ずれるのでツッツッタツッツたタ ツ, ッツッもう太鼓の達人と一緒ですこうやって順番にやっていけばいいと。 で、えー、バスドラムはですね、えー、と足で手で叩くものは手で叩くもので4拍なければいけないです足で叩くものは足だけで4拍なきゃいけないんですねそうするとドンウドドンウドなのでドンチ、ド1と7を交互に書いてで、下に生やすから肩はこっちにたなびかせてこっちにたなびかせてこのようになりますそれでこれねそしたら2小節目は「かつつタつつたつ」たつになるので 僕こんなな順番で書いいちゃいますペケはなくてもいいいかももしれないですねもう全部一緒なんで。とていうことでこの最初のパターンがこれが完成したというわけですね。ドラムの場合は繰り返しになります。一番最初のこの丸、これは何かっていうとこのクラッシュシンバル。クラッシュをジャーンって叩く時は音が伸びるのでこう丸でこうピュッて囲ってあげるっていうのがすごく多いですね。でこういう風にしてあげると、ここクラッシュシンバルであとはハイハートで叩いてると。で同じことをやると。 そうすると、まあ、クラッシュシンバルっていうのは曲の初めに叩くので、えーまあ、どうしてもここに指定したかったらこうやって叩けばいいんですけど基本的にはクラッシュシュンバルって書かなくてもいいいぐらななんですよ。なのでここなくても曲の始まりにはクラッシュ叩くので二重、えー、線をまたぐ時にクラッシュを叩くっていうのが基本的な、えー、ルールになっています。 なのでこういうい風にです。これは2小節をこのまま同じこと書いてもいいけど同じこと書いていったら何か違うのかなって思っちゃうから同じことを繰り返してねって言ったらこの方ねでこれ1小節だと1本線で点々2小節だと2本線で点々っていう風にやってあげると2小節になります。そしたら2段目ね2段目は今度はこっちのシンバル要は。 ドラムで言うと右側のシンバルに移りましたそうすると同じことだけどライドシンバルねライドって書いてあげるライドシンバルになりますただしライドシンバルに関しては人によってはですねこう線一本上に上げてあげてこういうふうに書く人もいます。 こうやって書いてもらってもいいですがこれをクラッシュだと思ってる人もいるのでこれはもうお約束事なのでどちらで書いても分かればいいって感じですね。えー、とクラッシュに行って同じリズムパターンですよなのでで足でねハイハットを踏む場合は左足のハイハットを踏んで音出して踏む時は下に生やさなきゃいけないんですね。一番最後の間のところがバスドラムででこの線の次のこの 上のところにこここペケを書くのがハイハイットこれが一番表記的には多いですね。ドッドチドで足でちゃんと4拍さっきの場合は一拍、えー、半拍お休み半拍ねで一拍半拍お休み半拍で書いてましたで今度はここハイハットがあるのでここは休符がなくなってハイハットの代わりになったってことねでこれで、えー、ツッツッタツッツッタツッツッタツッツッタツつ タ, タとこういうふうに。 だだんだん雑になってききまましたねねでもうペケやるやるやめとめす、ね、そうするとこれででそうするとここにフィルインが入るんですねフィルインはタタンタじゃんじゃんというふうにこれはちょっと生徒さんに書いてもらった不明なんですけどこういうふうに、ね、そしたらここまではズ、えー、ッツつタツって 書, 書けばいいんだけどこれめんどくさいしまあ同じようなリズムを埋めてちょうだいっていう意味でこれスラッシュと言います。そしたらこれは こここの部分ははこううこういう風にね。その間はバスドラの給付とかもなくてよくてこの2泊は こ, れのこのままの続きでこれが来るんですよでここで変化が起こるので変化だけを書いていくタタンタジャンジャンで、えー、タタンで最後ここ実際ここ最後クラッシュしてましたねこういうふうですねこれでこの半小節の寄付は OK ということなんですねただその これ書いてもらったんですけどタたンタ、まあ、要はこれですね、えー、ここはこれと同じですよということですねだけどこれいちいち書くの大変だからこのようにしましたよということですねでこのね上の段ねでこのたたんたっていうのがこのシンバルに行くとこれが裏から表へつながった方がいいのでここまでを3番ボサノバにしておいてこっからフィルインが来て 裏から表までっていうのがジャズボサノバサンバ、えーこうジャズ的な音楽がすごい特徴なんですが裏から表だからこのフレーズは表からずっとこう こ, こにきて手前によくフィルイン入れるでしょフィルインっていうのはこの一番頭にフィルイン入れるのはフィルインは裏から表クラッシュへでクラッシュから裏からずっとこうリズムが入ってきてで裏から表までリズムが来るとね でフィルインが裏から表まで来てジャンジャンのキメをタッジャンのキメにしてあげてでトントンってハイターも叩いてクラッシュするっていうの方が、えー、滑らかですよねということでこの下の段だけちょっと叩いてみるので聞いてみてください。 はい、えー、というわけでねこっちがまあこれはもう僕の長いことやって感覚で最初はわからなかったらわからないで全然いいんですけど表から始めて表に行くよりかは表までつなげて裏から表裏から表へつながっていった方が滑らかですよねっていうのを分かった方はそういうふうにフレーズを作っていくといいですよっていうお話でございました。 それではではすね、えー、今みたいな形でリズムを書いていってもらうのを、えー、僕はブログの方に答えを書いておきますので今から叩くリズムを8、えー、小節を自分で書いてみてで答え合わせを是非してくださいでどうしてもわからなかったら、えー、僕のブログの方からメールで何でここが違うんですかとかっていうのをしてもらうと結構面白いかなと思いますでやっぱりこう聞いてやるだけだとどうしてもこう インプットって言ってて言そんなされだいたい脳科学的に言うとただ聞いてるだけだと2割ぐらいしか入ってこないと言われてるんですね。ちっちゃい自分もワークをやってみてで間違いとかを直すと8割ぐらい残ると言われてるんですね。なので必ず聞いたことをそのままパッて流してしまうんではなくてあこの問題をやってみて聞いてみて自分で聞き取ってみてあこうやって叩いてるのはこうじゃないかなって書いてみて。 でそれを自分で書いたものを実際答え合わせしてもうこれだけでかなりやっぱり6割7割残っていくと思うそれでさらに答え合わせとかして8割9割でそれを繰り返すことによってどんどんどんどん定着していくのでなんとなく棒って聞いてああなるほどなるほどいいこと言ってんなぐらいだとなかなかこうインプットされないんですねなのでインプットして自分のものにしていくためには是非こういうふうに、えー、なんかこうワークをやってみて 実際試してみて何も見ずやってみて分からないところをポってみたらああそういうことかっていうところでぜひインプットしてあなたの中に入れていただけたらと思います、えー、では最後にこれを見ていただければと思います本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました宿題ぜひやってみてください